どうもウロコ炊き左近次ですいやー「鬼滅の刃」劇場版「無限列車編」大ヒットでしたね鱗滝きさんはご覧になられたんですか生で見たあ生で見たんですかえっ、ー、俺ら助けたらよかったのにまあそれいいんですけどあのー、ね最近寒くてもうクリスマスだなーって思うわけですよ クリスマスといえば鬼滅のうさんだねああまあ禰豆子ちゃんがねサンタ帽をかぶっちゃったりなんかしてあのかわいいっすよねあの破滅のんや幸せが壊れる時にはいつも血のにおいがするあの破滅イブなんつってね狐の八重歯あちょチャームポイントが八重歯なんだあちょっともうちょっと狐かな 破滅のう言葉バルス決めづの嘘の場いやまあとりあえずちょっと他のあのまた後で来ます不潔なイレバこれねちょねちょじゃんこれ何え入れバ草じゃおばあちゃんこれいつのやつ破滅のう枯れ葉おおこれ枯れてからなげえなこの葉っぱ めげずの石場あ あ, あのー、次の自民党総裁選も出ます強めろソイヤ弱めろソイヤ強め弱め強めいそいやそいやそいや強め強め弱め強めそいやそいやサインスもうジャルジャルみたいになっちゃってるよもう。